代表<笑>好好 OK, 八九段。宋都店啊これ一杯これ一杯おいしい一杯これ一杯おいしいお啊不太难我大家好心お茶の入れ方宋都店闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子闸口子不口子子 压压压压压压压压压压压压压用压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压来压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压压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 大阪の女て今はたをあしたのどしい酸っぱい悪いの味。うん はい。で、はい、<笑>いいですかかかか上上ががらららららんからお茶っったた<笑>全部持ててていいいく台湾も同じ、人<笑>人間関係人間関関係係、まあまあ、<笑>待って聞いたら絶対分かる見かださい チーズ取っとこう<笑>あう。あたしあず。はい、チーズ。これ誰やったっけこの人。